はい、ということで今回もやっていきます。ニューポケモンスナップパート50です。はい、えーパート50までは自力で全部やってまいりましたがパート51からは攻略サイトを見ながらもやろうかなと思います。なので今回が自力でやる最後です。で、そうね。えー、今やることといったらルートスコアを集めたりポケモン図鑑埋めたりあと ミッションをクリアするということでミッションクリアを前回もねやってみたんですけど、まあ、できませんでしたとね。ね、うん、い, いろいろねジャンボ飛び出てもビジャットがこイキングをつかんだけどその瞬間を取ることができなかったんです。で次こっちのねジャングルの、えー、ミッションをやってみたくてやりますがいい、まあ、こんな感じですね未達成はね。居合切りの瞬間と雨風の修行中やりたいこの。辺は夜だよね 夜結構やってないかなだから夜でやってみようかな動かないのなぜうんここのシーンも見たことあるしなからせんのかな、うん、見たことあるシーンはいっぱいあるんですがねわ分かんないこれ何あーこのシーンも見たことある助けるんでしょ助けたから達成してんじゃないのよ達成してないだからこっと夜やっていきます ありがとう難しそうついでに行けたら滝も、まあ、滝の裏もね夜行ったことないからね昼はたまたま一回行ったけどあとりあえずリンゴはあんま投げないように光らせるのを目にし でも食事はあれじゃない、はいはい、そういうのねかまったらね次どんどん行っちゃうからねうまっジャングルはあっという間中にいるようんこれは これは、あのアリアドスをたぶんどうやってやるんだね難しいあ、来たあ、せあ、いいじゃんあ、いいねいいねあと、ルート変えて、イヤイギリサルノリ の, のレディアンだよ あと雨風のなんか使用中みたいなやつあったよね雨風の脳の頭脳の頭は取れたからいろよどうやりゃいいんだよあああ 元気ないなあっすぐもう寝てる<笑>ジャンル絶対誰かをここに来る。ケッキングかな誰かを連れてくんのかなケッキングななケッキング泳げなくないだって泳げないけどねあ無理だイヤイギリイヤイギリ夜っているっけ で、あの猫を動かすんだけど猫の前の鳥をね動かさないと動かないんえっそんな裏からいく 起きてるちょっとどいてくんないかなちょっと溶岩だよほれ先の裏においスケラが邪魔だねもう遅いかな最初韓国流せばどけたんどいたんじゃないスケラは、まあ、音楽じゃあー<笑>ああ 昼は行けそう。昼は行ってるんだけどねー。ララララ 難しい。いるよそろそろ。こっちに飛んでくる。ただ。起きない。えーえー うん、うん、寝てんだよね。昼いないっすね。昼いなかったんでね、あの時は。 え何のミッションもあ甘かじ達成せずじゃないと あ, あれ、あれアリアドスあ甘かじの方で捉えた、ねうんうんえそうですありアドスってでも読んじゃん なんかクリアするかマカジはクリアするんじゃないアマカジはクリアってアマカジはなんかなかったよ。うん、ウパーと一緒にいるので、うん、あのクモのやつは多分取ってあるよ。いいねうん、ナイスタイミングお いいね、なんなん難しいやがんないミッション何も達成してませんレベルも上がりませんじゃあ私は昼の居合切りを試してみていいですかジャングルがいいのねうん だってやい切りなんかはできうね光らせればわかんないけどえーりんごなげんのか光らせんの か, わかんないよ他かにあったっけダッシュんダッシ ュ, ダッシュいやブーストああブーストしてなんかいい場所からやればいいどこだちょっと右向きどから 夜でしょ、これは夜多いねこれ強くないのか霧霧じゃん混ざってるよカテゴリーでしょもっとじゃカテゴリーじゃなくて全てになってるベラスベラス機械音痴だな シギバナアゲハン何ミッションするのかわからないのでしょうがない こっちに虫が入ってきたのにせっぱくないからなんかしく、ね、頑張っとからいいあ僕 あこれち議花と中 い, い, い,、うん、いっぱい飛んできた。 ペーパーが助かって、あれ雨風と一緒に走るんだよね。そっちルート行っちゃうとでも不思議バナ取れない？どっちか。こっち槍切りを私は取りたいな。 ラッシュしたほうがいいです、ね、垂らしやれるんでしょうんでで垂らしたらし…あじゃた取ってないあーなんで取てないちょっと待ってちょっと待って<笑>なんで取らんうさーってちょっとやると思ってなかった今なんかワンテンポあったじゃん<笑>いやーちょっと待って飲み込んだ瞬間はや直したいダメ<笑>いやー今のあったねー いやー、いやだー。なんも変化ないもんね、この辺あとなんか、ツツケラがなんか。んかあれアーボクがいる。いる。確か、あそこトランセルアーボクじゃないよ、これ。あ, あ、猫だ。上にあった。あれ、引っ越しなんかある あこれ親子だからねおでかばしとしつけだね、うん、滝の裏行くんでしょ行かない、うん、行くもうそろそろじゃないの行くならそう寝ちゃった音楽かないや、寝ちゃった音楽寝たらもう行かない音が遅かったってこと そう、あーいや、えぎりも取れなかったしさーバーナがさ、水かけられるよねバーナって藤木バーナうケロマ、ケロマルじゃないこいつ、メッソンに水れっをうって喜んでた ジャンプするさ CM 見たんだけどさそれの次のレベルかなそろそろ ななくて絶対やいい取れたーいやしい、はい、うん、な ん, かい、ね、なんかいる何かかあれ早く わかんないあーあーいやい や, い や, い や, いやあれ来るっていきなりじゃなかったじゃん一回なんか踏み何えっえいばいやなんかズームしようと思ったのいやなんか忘れてたズームとか投入するあら取れてないなこれびっくりマーク出てないもん、うんうん、それとも星1なの、うんうん いんリビオン<笑>切った瞬間じゃないゃダメなの。 まあそうじゃないピカチュウじゃなくてビジとピジョットと恋人にショックねあの待ってくれたエイパムに光らせればい い, い, い、ね、後に行くフォーじゃないんだねクモいなくなっちゃった それからちょっとうちもドキブリとか食ってくれる。いいね。雲は駅中だからね、毒ないやみたいな。ああ、達成しませんリ、ね、クエストがもうちょっとだったのに。いいね。はい。 あーやだ、これで50は終わっちゃうのあやちゃんはそっくりこれで50は終わらせない1個はだってミッションクリアしてないよやっついてるちょっとこれでさ、あ終わりはちょっと悲しすぎるよなので 適当にあと多分パート51の時点で多分いつの間にかコイキングピジョットとかエイパムの嫌い切りとかミッションクリアしてることになってる気がする撮影しないでもうやっちゃうっていうとなんかえっか 波乗りピカチュウ取撮ってみたいあれどこだっけのビーチだっけ波乗りピカチュウを撮ってみたいそれは撮りたいよラプラスに乗るのか、えー、マッキョに乗るのかは分からないけれども いい来た来たララララいいよああ た, っちゃったごめんピカチュウがっちゃうよ。ラ 何かあ何の前あーっ難しい変などんどん行何やってんのかわい い, ないいよ、お前といて。ど<笑>、はい、どんどん行くのっちょっと どっち行こうかな左行こうあっちにも帰りきいるけれど 例えば帰りきっとマッキョがなんかやるよね。何やってる？マッキョ見えなかったっけど全然。このタコも気になるんだよな。浮かんでくるのかな？ 何もない。やばい、このままだと、本当に何もない。ピカチュウ。ピカチュウを、ここ、ここまで。うん、ピカチュウ、やとこう。いいか。いいよ。あ、今いいいいいいない、そっちじゃない。反応させるんだよ。シュウ。はい。はい。は あれなんでそっち行ってんあのるやつ飛た 九十五枚余ってます。よないや。やり方分かってても難しいねよこのさ。分かってて難しいっていうかがさ、憎たらしい。 まあちょっとね、自力でね見つけたんだよねピカチュウとマッキョウの波乗りと、うん、あとなんだけど誰かの上がってる写真ポケモンスナップのねあれでねラプラスに載ったりするんだよねピカチュウがねああどうか先の裏もそうだしいろいろ自力で見つけたものの今は全然でしょいい、ね、難しい、まあ、ちょっとねこのあと いろいろサイト見てこの場所でここで投げるとかねあるんだろうなダッシュ使うとかやっていきたいねあとまだ見つけられてないポケモンがいるからそれを見つけながら4匹だっけ あ, あ全部伝説のポケモンじゃない多分ね ゲームでネタバレ1匹いるけどルギアうんはいということでパート50ここまでです結局取れなかったミッション1個も難しいねうんということでちょっとピジョットとか分かる範囲だけちょっと 行きたいと思いますはいということでまた見てくださいはいバイバーイ